皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月20日、バージョン 6.2 の最後に、防衛軍のポイントでパラディンの経験値の書を大量に交換しましたが、これが間違いでした。パラディンではなく、僧侶でもらうべきだったかもしれないと、軽く後悔しました。そして、魔剣士のレベル上げは、真相の迷宮で行うことにしました。 バージョン 6.2 から持ち越した勇気の輝きをひたすら消化していましたが、それだけでもうカンストしそうです。多分、次の日曜日でカンストしそうな感じです。仲間モンスターの転生回数が増えたということで、モンスター格闘場の都合は何も考えず、すべての仲間モンスターを一気にレベル転生させました。 真相の迷宮に連れて行くモーモンだけは最優先でレベル50に戻しますが、それ以外はメタル迷宮招待券で一気に上げることにします。偽りの三門の関所にいた討伐隊員と新刊は、無事に偽のグランゼドーラ城下町に移動になっていました。真のグランゼドーラ城下町にいる討伐隊員と全く同じ場所に立っている感じですかね。ようやく収まりがいい感じになった気がします。 そもそも真の討伐隊員も三門の関所に配置すればよかったんじゃないかと今にして思いますが、討伐隊員は町の入り口に置きたいという気持ちもわかるので難しいところです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。